性別、思い込みあるある丸一。男の子がピンクのカバンだなんておかまみたいちょっと待ってなぜそう思うの女は赤男は青 女は髪が長い男は髪が短い女は静か男は元気それって思い込みじゃない何色が好きでもあなたの自由 私も青が好きだよ好きなものは性別と関係ない僕は料理好きオカマは人を傷つける言葉だよバカにした使い方をすると嫌な気持ちになるよ バカにしていい人バカにされていい人なんていないんだよ好きなものは好き花柄の傘いいね好きなものは好きエプロン似合ってるね。 自分らしく生きることは恥ずかしいことじゃない。君の好きを大事にしてね。ピンクいいね。青もいいね。